色々僕も旦那の方もさくらんでることが あ, あってさくらんでることが あ, あってただトークとかじゃなくパタトークとかじゃなくてあっ。あっ